今回はタッピングハーモニクス、そしてタッピングの解説をしますまずタッピングハーモニクスですが、フレットの真上を素早く叩きます叩いた直後に、弦から離すのがポイントですタッピングはハーモニクスと違って、ハンマリングと同じ要領で右手でフレットを押さえます離す時はプリングと同じ要領で弦を下に引っ張ります 最後の十三小節目は両手でタッピングします少しテクニカルなフレーズですがぜひチャレンジしてみてください